しょうちゃんちちゃんしょうちゃんん今日何の日日日日日でで…でででししししょょななななななのかかちちゃゃんんんがが一番大大好好ききえ何でしょううううううわわらないいいいいございまーすはね嬉とけ今贅沢しようぜおーしょうちゃんのおごりで。何で<笑><笑> ね、どうする、なんか食べたいものとかある。ようが食べたいやつが食べたい。じゃあさ、うん、久しぶりにさ、ピザは、うん。ピザいいよ。ね、うん、買いに行こうか。お、う、そうしよう。うん、はい、行こう行こう。うん、行こう行こう行こう。イェーイ。イひょうにょう。見して。<笑><笑>見して見して。<笑> 俺の携帯で頼めるのかなんピザ。うん。えー、たん。前頼んでたよね俺なんで頼んだんだっけ、うん、なんか正体の携帯で頼んだような気もするバッファローウィングとかもあるよ。照り焼きチキンとかもあるよ。これでもいいよあ、唐揚げもあるよ。うん。やったー。やったー。やったー。楽しみ。イエイイエイイエイエイイエイ。やったーピザーだピザだピザ だ, ピザ だ, ピザだやったー久々じゃないうん。久々。楽しみ。 楽しみにいいねいいねいいねちょっとちょっとちょっとちょっと何してんのよ<笑>さてはいはいはい、はい、いい、うん、じゃあ行ってきます行ってきまーす<笑>じゃあちょっと買いに行ってきますひょうにょうさあというわけで、えー、買ってきましたー 楽しみ。ありがとうありがとうありがとう大地ありがとう太陽なんだっけそれ命をありがとうおおおいしそうじゃあ、えー、おいしそうイェイエイェイイェイイェイイェイイェイイイイイ。ほらおいしそうすごいじゃあいただこうもううんうんも言わずにうんも言わさず。ではいただきま す, きますイェイ しょうちゃんの好きな乾杯ジェノベーゼじゃがいももあるよ。よね。ああ、美味しい。美味しい、おいしいね。じゃあ食べよう。うん。いただきまーす。いただきます。いきす い, い？うん。好きなの食べて。ジェノベーゼ。いただきまーす。どう？美、う、味、ん、しい。食べながらとるの久しぶりじゃない？ね、確かに。うん。うん、めっちゃ美味しいよ。食べよう。うん。 いただきますうんうーんー美味しいまあ、給料日ぐらいはねうんこういうのもたまにはありかなとうんうんうん本当に少量贅沢だサラダとかもあるからね食べるうん、美味しいいやーいいねいいねーいいね ー, いいね ー, いいねージャンキーだなーそうだなあんま食べないよねほんと久しぶりうまいうまみうまみだわ これ横に出しちゃうねピこっちのピザも食べてみよううん食べてああこれうんあ、うん、おいしいおいしいこれさうんこれああ確かにね振ったらいいよねそうだよねかな分かんないこれが合ってるか分かんないけどうんうんでもいいじな<笑> 続けた方がいいのかな ナゲット美味しいよ。うんうん。ピザってこんな美味しかったかなぐらい美味しい。ね、うん。美味しい。最近なんかさ、うん、ピザ食べたいって言ってたもんね。うん。う, ん、うまい。しかもさ、デリバリーだとちょっと割高になるけどさ、うん、自分たちで取りに行ったらさ、そうだよね。割安だからいいよね。そ う, そうなの。ちゃんと家で食べれるし。うん。 めちゃくちゃいいよね。うん。しかもさ、なんかすごくなかったあと何分で出来上がりましたいなあ、そ う, そうそう。めっちゃ的確にね。うん。うん。それに合わせてね、取りに行けばいいし、便利。なんかこのポテトと違うよね。うん。何が違うかな何が違うの何が違うのなんかホクホクしてる。うん。うん。幸せ。 <笑><笑><笑>ちょうど取ろうと思ったのを取られたこれパイナップル塗ってるよあパイナップルなの、ね、うんほらパイナップルなんだうんパイナップル甘いうんうん終了ふんうのうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんううんうんうんうんうんうんうれうんうんうんうんうよ。うんうん いいじゃんあなた食べても太んないんだけど俺太るんだいやだからそんなことないいほんとにえ量太んないよ太るよ、うん顔とかなんかこことかなんかすごいわかるじゃんそうかなうん、うん、おなかの方だけでも言えて僕の方が食べてない、うん、じゃんうんけど俺は結構ほんとに何でも肉につくと思ううんんだろうなんだろう ね, だろうね前の日とかにさ、うん、魚とか食べても全然多分お肉つくと思う 本当に魚でんうん、ほんと、めっちゃつくいじゃん。何なんだ吸収がいいのかなわかんな い, いや。なんか不足してんだと思う。タンパク質とかさ。うんうんうん。痩せれるためのやつが多分不足してるんだと思う。バランスが悪いとかね。うん、うん。まあな、確かに。うん。おいしい、うん。うん。はい。オンごちそうさまでした。 はいどういうことだよ<笑>なんか映画でも見るいいねうんあれ見たい俺何ザックエフロンあザックエフロンハイスクールミュージカルあれがいいなボヘミアンじゃなくてなああグレーテストショーマンそうあれよかったねうんひょにょはい フフフフ。うん<笑><笑><笑><笑>